もはや、ありえないことだ、などとは言っていられない事態なのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。ロシアが北海道に侵攻してくるかもしれないというニュースをザクザクが記事にしています。ザクザクの記事を引用します。 ロシア下院議会の有力議員から北海道はロシアのものだと領土的野心を剥き出しにした発言が飛び出した。ロシアによる残虐非道なウクライナ侵攻に対し日本を含む西側諸国はロシアへの経済制裁を強化している。有力議員はこれに反発したようでロシア軍も不法占拠している北方領土で軍事演習を行うなど 不穏な動きを活発化させている。要警戒だ。どんな国も隣国に対し領土要求を出せる。専門家によると北海道の全権はロシアにある。日本の政治家は第二次世界大戦の教訓を学んでいない。旧日本軍の関東軍が辿った運命を思い知らせ、その記憶を新たに思い起こさせなければならない。 ロシアのオンラインメディア、レグナム通信は4日、セルゲイ・ミノロフ下院副議長のこのような発言を報じた。ミロノフ氏はロシア議会で上院議長を務めるなど、ロシア政界では知られた人物だ。中道左派の野党議員だが、ウラジーミル・プーチン政権との関係も近いとされる。問題の発言は、専門家が誰を指すかも不明で根拠がない。 ただ、旧ソ連は第二次世界大戦末期、日ソ中立条約を一方的に破棄し、北海道占領を目論んで南からふと千島列島などに進行してきた。北の大地は樋口喜一郎陸軍中将の指揮で、日本陸軍第五方面軍が必死に抗戦して死守した。プーチン大統領は2018年12月、 首都モスクワでの人権評議会で、アイヌ民族をロシアの先住民族に認定するとの考えを示したとされる。ロシアが北海道などに領土的野心を持っているのは確かで、アイヌ民族の保護などを名目に侵攻してくる可能性もゼロではない。軍事ジャーナリストの井上和彦氏は、ウクライナの戦況で手詰まり感のあるロシア軍が一転して、 在日米軍がいない北海道に上陸作戦を仕掛ける可能性は捨てきれない。日本は中国が威圧する沖縄県尖閣諸島との二正面作戦を強いられることも想定し、日米同盟をより強固にし、備えるべきだ。これこそが危機管理だと語っている。とのことです。これを現実味がない妄想だ。ロシアによる 北海道侵攻などあり得ないと言い切ってしまうことが果たしてできるでしょうか。そもそもから言えば、ロシアによるウクライナ侵攻も可能性は薄いと言われていましたが、現実になってしまいました。ロシアが北海道に侵攻してくる可能性は決してゼロではないと言っても言い過ぎではないのではないでしょうか。ロシアには善科があります。この記事の中でも触れられていますが、 旧ソ連の時代、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄して対日戦線に参戦しました。ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄したのは8月9日。もう勝負は決したと言ってもいい時期です。その時期にソ連はこれは美味しいと考え、対日戦線に参戦してきたのです。記事の中では、 第二次世界大戦末期という言葉を使っていますが、これは厳密に言うと正しい言葉なのかどうか、ちょっと迷ってしまいますね。というのも、ソ連軍が北海道シュムス島に対して奇襲攻撃を開始したのは8月18日午前2時半頃と言われているからです。周知の事実ですが、日本がポツダム宣言を受託したのは8月15日です。ポツダム宣言の受託により、 日本と連合国、両勢力は停戦状態に入ります。一方的に条約を破棄し、日本に対して戦線を布告してきたソ連も、この時点では連合国の一員であり、当然のことながら停戦の対象になるというのが常識的な答えです。ところが、ソ連軍は武装解除の準備を進める日本軍に対し、奇襲をかけてきたのです。 記事の中にもある通り、第五方面軍司令官だった樋口喜一郎中将は、シュムスを守っていた第九十一師団、堤見ふ師団長に独断で、断固反撃に転じ、ソ連軍を撃滅すべしと命じました。堤見師団長はこれを受けてソ連軍を迎え撃ち、日本軍は死傷者約六百名、ソ連側の数値によれば千名、ソ連軍は 死傷者、約1500名。一説によれば3000名程度とも言われています。今のウクライナ侵攻と比べることはもちろんできませんが、それでもいくつか似通った点があるとは思います。まず、ウクライナ侵攻も、シムシトウ進も、いずれも不意打ち、奇襲の類いだったと言っていい点です。ロシアによるウクライナ侵攻では、 正式な宣戦布告はされていないと言われています。プーチン大統領のそれに近い演説はありますが、これはロシア国民に向けてなされたものであり。基本的にはドネツクとルガンスクというウクライナ南部を勝手に独立国家と承認し、その二国を助けるという名目で出兵しています。シュム主島の戦いはポツダム宣言受託、停戦後の進行ということでは、 こちらも間違いなく騙し打ち、奇襲の類と言っていいでしょう。そして、いずれにも共通しているのは、侵攻に失敗したと言える点ではないでしょうか。ウクライナ侵攻を失敗と読んでいいのか、まだ判断に困るところではありますが、電撃作戦で首都キーウを落とせなかったということで、まあ失敗と読んでいいのではないかと思われます。シムス島の戦いは完全な失敗ですね。 伝統的にロシアという国は防衛戦には非常に力を発揮するものの、進行戦はさほど得意ではないのかもしれませんね。旧ソ連のアフガニスタン侵攻も結局失敗に終わったと言っていいものでしたしね。もう一つ言えることは、ロシアは伝統的に常に火事場泥棒を目論んでいる国だということではないでしょうか。それも 死り滅裂な根拠をもとにです。記事にもある通り、ミロノフ氏の言っている専門家によると、北海道の全権はロシアにあるは、口頭無形にも程がある論理であり、何一つ根拠はありません。にもかかわらず、こういうことを言い出すのです。記事通り、狂気と呼ばざるを得ません。ウクライナ侵攻の時もそうでしたが、ロシアは、 中国と密約を交わしている可能性が高いです。ロシアが北海道侵攻を実行に移すとすれば、その時は中国軍が尖閣諸島に押し寄せる可能性が高いと思われます。そういえば、先に述べたシュムシュ島の戦い、これもこの半年前に開かれたヤルタ会談で、スターリンがルーズベルトアメリカ大統領、チャーチルイギリス首相と、 南カラフトと千島列島をソ連が得るという密約を交わしていたことが進行決定づけたとも言われていますね。第二次世界大戦時はアメリカ、イギリスとの密約。そして今回は中国との密約。ロシアが動くときは必ずどこかとの密約が裏にあると言っても過言ではないかもしれません。そう考えると、今回も